とうない体重の話じゃ走っちゃってな い, い, いね<笑> まあ、一番なんか水分って垂れそうな場所そこに置いてくれる。<笑>な、肉ついてるところかな。な刺激がいいよな、ね。見てこの。もうあっさり出ちゃってるみたいな見た。見てない。出てる出てるこっち向いたとこに出てる。<笑>なじゃあこっち見て。<笑>こら。うん出てた。<笑>それは何や<笑>これ出したいときに出され。はい出したいときは。 教えてててなな い, が可愛くない勝手にやっっっっっららこここちちち見見ごんああ 何, 何, <笑>何今の顔 <笑>表情を取っておく感じんペッツの第2位ペッツの説明が一番受ける何よりもえ<笑>何が重い女の人のを心をくすぐるんかな一番全く分からない。こ, この説明をすると一番ながるれどんな説明になるの単的に言って10秒ぐらいで説明する<笑>高校生がおしゃぶりすることになります ああ、そっちの方いいあの、ねね、年代、年齢的にるやめなくてーって言うので、まだやめないんですよ、ですからこう、中高生がおしゃぶりをまだしてるみたいなもんですね右目に見てん<笑><笑>だ、ね、ないといけな表情をなぁ<笑><笑>ああって言ってるこの頃は全然怒ってない怒らなくなったなぁ、それな まだドクター走ってた男とかは、うん、あ、そう<笑>あなんかやっぱあるんやろうない や, やなってち ゃ, ちゃんと分かってんね、うん、女の子にはあんまり仲見つけ、うんうんうんうん、はいあ、おった階段から降りてくる